で、ちょっとこうね、前か、あの巻き方になってますので、うん、まずこのね、えー、巻き方を広げたいと思います、ねはい。まあ、少しちょっと体を起こしてもらっていいですか。はい、こんな感じ で,、はい、で、後ろで指組んでもらっていいですかね。はい、こういう感じでね。こういうふうな感じで、うん、あの背中伸ばしますので、はいはい。ちょっと胸張ってもらっていいですか。痛。痛くない。<笑><笑> いきなりきましたね<笑>めちゃゃくちちったな今ょっと力力抜いていいいてててただなんちょっっと入ね痛く問題発言が。ねはい なって。や、うん。や、ね<笑>はい、ま、だ首いやいや、まあね、いやいや、はいやいや、ねはいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいね。はいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいややや いや、すげえ怖い。こんなずれてるで。<笑><笑>めちゃめちゃ引っ張られたよ。そうなんってましたね。ガリガリいうだよ。あ、そうですね。わかりました。はい。